はい<音楽> い, くはい、<音楽>いくよ。 ーこれダメだ、ね、輪が何回かに一回って感じで、ね、す。<笑> 待ってもらわなかなお客さんにちょっと、ちょっともう一回、ちょっと、ちょっともう一 回,、ね、回、ちょっともう一回。えらいえらい。 Gracias.